それでは、今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。で今日が最終回ですけれども、前回は、確張ゆっくりとご情報のまあ応用例の一つとして、方逆減の計算というのを行いました。で今日は、中国常用定理の話をしたいと思います。でテキストは62ページのセクション 4.8 です。 中国女優定理については多分去年の大数入門でもやったと思いますけれども今回はそのより一般的にこう N 個の条件についての解を求めるということとそれからそのこれまでやってきましたそのゆっくりとご情報を用いて特に拡張ゆっくりとご情報を用いてその効率的に解を求めるという観点から。 説明したいと思います。えっとまずここでは最初にその R をユークリッド整域としまして、でここでそのよく 使われる話にこれについてはあの前回までに配りましたえテキストの第3章のところに若干あの説明がありますので必要な人はそちらも合わせて参照してくださいテキストの第3章ですと33ページのセクション 3.2.2 というところにあの線形合同式に関する説明があります で一応、軽くここでは触れるだけなんですけれども、その線形合同式はどういうものだったかというと、N と A と B を R の弦としたときに、この N を法とする合同式、AX 合同 B という。 式ですね、これをこう X について解くというのがこの線形合同式の問題です。で、まあ、線形というのはその通りこの合同式が X に関して一次の式であるということから来ていますけれどもまあこういった問題がまあ基本的なものとしていろいろな場所で考えられます。で この線形合同式を拡張したものにその連立させた合同式というのがありましてこれ連立線形合同式といいます。 でここではまず N1 から NK という稽古の弦が R から取ってこられます。でまあ、これらはその組が互いに素という条件をつけます。 互いに素という条件はどういう条件だったかというと、i と j の異なるすべての異なる組み合わせに対して、この ni と nj が互いに素ということですねで。この直角のような記号は、その互いに素という意味を表すというふうに、この授業でやりました。ですなわち、GCD でいうと、GCD が1であるということを表します。でこれともった別に、 この A1 から AK という弦もありまして、これも R の弦とします。こういう状況の下で、 この i が1から k までの範囲でこの a と ai がその ni を法として合同であるとそういう条件を満たすこの a ですねこういう状況を満たすこの a を見つけるというのが その線形連立線形合同式の問題です。で、きょ話をするこの中国女優定理は、この連立線形合同式のまあ解き方といいますか、その解の存在、およびその解き方をこうせ説明するこう定理です。ので、それに入っていきたいと思います。 でその具体的な定理はテキストの中にはば62ページの定理 4.60 というところがありますので、まあ、基本的にそれに沿って話を進めてみたい と, 見たいと思いますで。ちなみにこのテキストではそのこの中国中央定理が2回登場していましてあの最初の部分では この定理 3.58 というところで扱っております。でこの定理 3.58 では主にこういったその条件を満たす A の存在について記していましてでここで述べている定理 4.60 はと実際にはこの証明は演習問題になっていますけれどもその具体的な計算の方法についてこう示すという形になっております。 一応ここではその定理 4.60 のテキストの記述に沿ってその定理の紹介とそれから証明をしていきたいと思います。えー、とまず R をデュークリット正規とするのはまあ先ほどと同様でそれから N1 から NK を R の元としてこれらは互いに外します。でそれからあと A1 から AK も R の元とします。 でこのときにまず定理の主張はある R の源 A が存在してですので先ほどの連立線形合同式の言葉で言いますとその連立線形合同式を満たす A が存在するということなんですけれども今それを A と書いてますね RA が存在して えー、Ni を法として Ai に合同であると。で、これがま あ, あの、今用意した i が1から k までについて、この合同式が成り立つということです。で、まあ、この式に一応、星一つのスターの印をつけておきましょう。で、 この定理の主張はもう一つありましてさらにこの A' という R の原まあ一般には A と異なる場合もありますけれどもこれもこの上の合同式の解だとします。 そうしますと、それの同値な条件として、この a と a プライムがこの n を法として合同になるということも言ります。ただしここで n はこの上で与えました n1 から。 NK の積を表します<笑>えとこのさら、まあ、にという主張から分かることはそのもし、まあ、この a がですねこの与えられた連立線形合同式の一つの解であるならばこの n を 法として A と合同な元もすべて同様にその連立方程式合同方程式の解になるということを言っています。またこれをまた別の言い方で表しますと、この連立合同方連立線形合同式のこの解 A というのは一位性に関してはこの n ですね与えられた法の n1 から nk の積を法としてまあ一位であるという言い方もできます。 それでは今のこの定理の一応証明ですね、構成的な証明に入ります。とまあ、この証明の中では、その次の性質を満たす R の弦の存在を示します。 えー、E1 から Ek というその R の弦ですね、これの存在を示すんですが、それがどういう状況を満たすかというと、i と j を1から k の間から取ってきたときに、これ i と j は等しい場合も含めて、1から k の間から取ってくるわけですけれども、そのときに、 この EJ がですねえともしまあ J と I が等しければ NI を法として1に合同であると。 逆に J と I が等しくなければ0に合同であると。まあ、こういう EJ が存在するということをまあ示します。後で示します。で、この合同式を言い換えますと、うんとこのまあ EJ という言なんですが、その まあ、nj ですね。i と j が等しいときに、nj で割ると、その時の乗与が1になると。で、nj 以外のこの n1 から nk の弦で割ったときには割り切れると。そういうことを意味しています。まあ、ちょっと分かりにくい人もいるかもしれませんが、あの多分もしかしたら去年もやっているかもしれませんので、ちょっとあの思い出してみてください。 でこれをまあ星二式というふうに置きましょう。 まあ、こういう E1 から意見が存在するということはとりあえず後で示しますけれどもひとたびまあこの今 の, この合同式を満たすようなその Ej が得られればという話なんですがまあそこからその今 定理で示すようなその条件を満たす A を構成できるというのがまあ次の話でしてこの EI を使いまして この AI というのはその定理で与えられていたげ、まあの数ま値なんですけれどもこの EI と AI の積の和を作りますでこれを A と置くと実はこれが求めるその連立線形合同式の解になるということがわかります。 で実際にその、まあ、A をです、ね、こういう形に置いたとしますとその EI というのは、うんとまあ、今の場合ですとこの NJ ですね NJ で こ, うこの A を割りますとこの EI というのはその I と J が等しいすなわち EJ だけがこう NJ で割ったときに余りが1になって 他の EI というのは全部この NJ で割り切れるように作ってありますので仮にこれをこう NJ で割るとですねこの AJ、EJ の項だけが残るようになっていますしかもこの EJ というのは NJ で割った余りが1になるようにこちらで作ってますのでそれにこう NJ をかけているので最終的にこの A を NJ で割った余りが まあ、AJ になるるととといいうことが分かると思いますちょっと今この場ではなかなかピンとこない人もいるかもしれませんのでまたこの授業の後で各自復習して確かめてみてください。 では実際にそのようなこの条件を満たすこの E1 から Ek の存在とその構成法を示します。 まず N をですね、N1 から Nk の積とします。これ、先ほどもうちょっと出てきたんですけれども、まあ、同じように N を N1 から Nk の積としまして、で、この Ni スターというのを、N を Ni で割った。 数もしくは元とします。これ一応もう少し具体的な形で表しますと、N というのが N1 か, N1 から N1 から Nk までの積でしたので、それを Ni で割ったということですから、この Ni スターというのは、N1 から Ni マイナス1までの積と、Ni プラス1から Nk。 までの積というふうにこの N1 から NK の席からその NI を取り除いたそういう席になりますそうしますとその家庭から もともと与えられた N1 から Nk というのはべてその互いに素という仮定がありましたのでこの Ni と Ni スターも互いに素になることが分かりますえと Ni スターというのは Ni を含まないですねでしかも Ni というのは Ni 以外のこのすべての弦と互いに素という仮定がありましたからその結果として Ni と Ni スターは互いに素ということが言えますそうするとこの2つの弦、まあ、が互いに素という状況がその、まあ、ユークリッド世紀で発生あの見られます と, と、まあ、これまでの流れですぐピンとくるのはその処理ユークリッドの互除法でその逆終を表すと で具体的にはその前回の授業でありました方逆減の計算を行うことによってこの Ni スターの逆減を計算できるということなんですね。 もう一度述べますと、その ni と ni スターが互いに素ということから、ni を法として、ni スター の, その積の情報の逆減が存在するということが言えます。で、これは、その存在とそれから計算法については、まあ、これまでの授業でやりました、拡張ユークリットのアルゴリズムでこう計算することが、拡張ユークリッ情報ですね、で計算することができます。 で こ, れをまあ、この Ni スターの逆減を、まあ、Ti と置きましょう。そうしますと、まあ、ここでその求まった Ti に対して、この Ei というのをその Ti と Ni3 の積と置きます。そうしますと、実はこの Ei がこちらの合同式を満たすということがわかります。 これでその、まあ、この条件を満たす EI が元、えー、存在して、またそれを計算もできるということが示せるわけです。でまずここまででその、まあ、求めるですね。 線形連立線形合同式の解 A の存在が示されます。 で、その2つ目の主張として、そのこの連立線形合同式の解 A が、この N1 から Nk の積を法としてこう1位であるということの証明なんですけれども、さらに、まあ、この A' というのも、 その同じ電立線形合同式の別の解としましょう。そうします と, と、同じような合同式を満たすということですね。えー、i が1から k に対して、 元々はこの A と AI がこの NI を法として合同だったわけですけれどもこの A' もその同じ連立線形合同式の解とすればまあこの A' もこの NI を法として AI と合同であるということも言えます。このことから まあ、A と A' もその各 Ni を法として合同であるということが分かりますのでこのことはすなわち Ni が A-A' を割り切るということを言っています。 で、これが i が1から k の範囲で成り立つということがわかります。で、ここでその n1 から nk に関するその過程を一つ思い出すと。 その N1 から NK がこう互いに素という仮定がありましたのでそれでこの A マイナス A プライムがこの N1 から NK のどれを使ってもこう割り切れるということを考えますとこの N1 から NK の積もまた A マイナス A プライムを割り切ると。 ということ言えますでこの事実というのは実はその、まあ、合同式での言葉で書き直せばあこれ N ですねこれが N なんですけれどもこの A と A' がと N と N を法として合同であるということになります。で以上がこの今回 の, その中古という定の証明です。 まあ、今回のまあ証明は核処有基準のご情報っていうのがそのこの連立線形合同式のまあ解放の一つであるということを使っていますけれどもまああのそういう意味では核処有基準のご情報のまあ有効な用途の一つであると言えると思います。 そこで一応あのテキストにはこの中国女優定理を実際に使う演習問題がいつかありますけれども今回はその中の一つを使ってその実際の解き方を紹介したいと思います。えっと、問題 3.59 というのがありますので テキストをお持ちの人は、34ページを見てください。えっ、ー、と、問題は、これから書く以下のようなものです。で、まあ、A を求めるんですけれども、 A は5を法として2と合同 で, であ6を法として3と合同で、まあ、7を法として5と合同であると。でこれを満たす A, です、ね、A 整数 A を求めなさいと。というのがここでの問題です。 でこれを先ほどの中国常用定理で出てきたこういろいろな記号に当てはめて考えますと法がいくつか与えられていますけれどもまず N1 が N1 を5としてそれから N2 を6としてそれから N3 を7とします。でそれから まあ、それぞれの法における A の乗用なんですけれども A の1を2それから A の2を3それから A の3を5というふうに置くことができます。 でまあ、これらの法と常用の組み合わせに対してその先ほど定理で述べましたこの E1、E2、E3 という弦ですねこれを求めるということが必要になります。 それから、先ほどの方と定理の証明の中では、この与えられた方の積が出てきましたけれども、それを一応確認しますと、これ n という文字で与えられていましたが、これが5と6と7の積で210となっています。ですので、 まあ、これを満たす A というのはその210を法として合同であると。ですなわちえと皮膚の 整数ですと0から210の範囲の中にこれを満たす A が少なくとも1つ存在するということがわかりますので今回はこの範囲の中でこの条件を満たす A を求めることにします。 ということでまず最初にあの E1、E2、E3 から順番に計算していきますけれどもまずこの E1 から計算してみましょうで一応先ほどのその定理に合わせてこの N1 スターを求めますと N が210で N1 が5でしたので N1 スターは42となります。で、これから求めるものはこ の, この N1 を法とする N1 スターの情報の 逆転でしたので、これはまあ42と、42は N1 スタートですね、それから5は N1 です。だから、この N1 スターと N1 を入力とする、各所ゆっくりとご情報によって求めることができます。 この場合ですと、42と5を入力とする、その拡張ゆっくりとのご情報により求めます。実際の計算の過程は、今回は、今ここではその時間の都合で省略しますけれども、講義ノートの方には書いておきましたので、必要な人は、適宜こう自分で計算して、 た上で、後で、あの、確かめてください。一応、この計算は、えっと、実際の上位の計算二回やると、あの、終わります。で、結論としましては。えっと、四十二にマイナス二をかけまして、それから。 5の方には17をかけたものを加えますと1になります。でこのことから マイナス2と42の積が5を方として1に合同になるということですのでこのマイナス2は5を方とすれば3とも合同ですからこのような合同式が成り立ちましてこのことから 合法とする42の逆限の一つが3であるということがわかります。で、これを使いますと、この E1 は、この N1 スターの逆限である3と、それからまあ N1 スターの積としまして、126と求まります。 ここまでいいですか。じゃあ今度は同じようにしてこの E2 の計算をしてみましょう。えっと E2 の計算にあたっては、この N2 スターというのを計算しますが、え、これは、 210を6ではありますので35となります。で そ, うするとそうしますとその N N2 をフォートする N2 スターの、まあ、情報の逆円を計算するんですけれども。 これは35とそれから6を入力とする各所ゆっくりとご情報によって求めます。で、これを計算も実質的にはその徐々の計算2回で終わりまして、まあ、結論だけ述べますと。 35にマイナス1をかけてそれから6には6をかけたものを加えると1になるという結果が得られます。でこのことからマイナス1 と35の積がまあ6を方として1、2合同であると。同じことで、まあ、マイナス1は6を落として5と合同ですので、そうすると35の積が まあ逆に言うの一つとして五が求まります。これを使っていいのにというのは。え五と三十五の積で。百七十五と。求まります。 あと最後にこの E3 の計算をします。で、これで N3 スターを求めますと、210を7で割りますので、 30となりますそこでこれまでと同様に N3 を放とする N3 スターの情報の逆円を求めますがこれも今までと同様に 3十と7を入力とする拡張ゆっくの補情報によって求めます。でまあこれも結論だけ書きますと。 30をマイナス3倍してそれから7を13倍したものを加えると、まあ、1に等しくなることがこの拡張句でご情報から分かりますのでただ、うん、同じように合同式をこう順に組み立てていきますと 30×4 というのが7を落として1に合同になりますからそうすると7を落とする30の逆元の一つが4であるということがわかります。 E3, ね、E3 はこの30と4をかけて120と出てきます。 で最後に、これまで求めました E1,E2,E3 を用いて、その目的となる A を求めます。A は先ほどやりましたように、この各乗用ですね、A1 と E1 の積、それから A2 と E2 の積、それから A3 と E3 の積を加えることで得られますので、 これを具体的に計算するわけですね。で、A1 はあ、今消してしまいましたけれども、問題から A1 は2で、それから E1 は126、それから A2 が3で、E2 が175、それから A3 が5で、 A3 が120でした。これをずっと計算していきますと、252プラス、525プラス、600が、1377になりますけれども、 これももちろんその、今回の条件を満たす A の一つでありますが、一応定理からですね、これとですね、その210を法として合同な数は全部この問題の答えになりますので、で今のところは、先ほどの問題設定から、えー、と皮膚の整数でかつ210未満のものを求めてみましょうということだったので、 これからちょうど210の適当な倍数を引いてですね、この大きさを調整します。そうしますと、117という数が出てきます。ということで、今回の条件を満たす答えとして、 でまああの計算はですね各自でできると思いますけれども実際にこの117をこう2であじゃない5で割りますと あと2余ると、それから6で割ると3余ると、それから7 で, 余るとあのあので割ると、7で割るとあの5余るということがあの分かると思いますのであの、各自で確かめてみてください。 ここまでいいでしょうか、えー。ということで一応ですね、この授業であのやることを一通り終えました。で、まあ本当はあのもう少しいろいろな内容をやる盛り込めればよかったのですが、残念ながら時間が来てしまいました。でまあ、今回は私が初めて あのこの授業を受け持ったんですけれどもと、まあまあ、初めてということもありましてあの、まあ、その講義のペース作りは必ずしも最善ではなかったかもしれませんあの特に前半の多倍長計算のあたりで、まあ、今から思うと少しこう時間を取り過ぎたかなと思う面はあります。 ですので、えー、とまあ一応、この今年の講義の後半の方では、あのなんとか e u c リ i d のご情報を取り上げまして、まあ、それのに関するいくつか の, その計算ですとか、それからまあ一変数多項式のコーナー法などの計算を取り上げましてやりましたけれども、ま, あ、また、来年度以降、もしまた機会が、あの担当する機会がもしあれば、もう少し 授業のペースを改善しましてで、まあ、例えばあのその今回はほとんど扱う余裕がなかったんですけれども酒井先生のテキストの第3章は数論に関する話題がいろいろ載っていますで、まあ、有限体の計算などもありましてでそちらの方もその実際にこの計算を伴う数 数学としての対象、数学としての対象としても、まあ、興味深い内容だと思いますし、それから、まあ、計算の対象としても、いろいろ有用な部分があり、また、いろいろな部分で応用されている面も、ものもありますので、まあ、機会がありましたら、またそういった内容もこう取り上げていきたいと思っています。で、まあ、そういう意味では、今回、今年のこの講義は、 若干、内容が不足していた面があったかもしれませんが、うんとまあ、興味のある人は、定期ですね、各自でこういった分野の内容の勉強を進めても ら, えれば進めてもらいたいと思いますしまた、まあ、この授業はそういったあの皆さんのこれからの勉強のきっかけになってくれればなというふうに思います。それから あとまあこの授業はその数学の教職科目として必修でありますけれどもこういったその計算に基づくそういう数学もですねあるいはその計算を観点とするような数学の見方もこれから教員になる人たちにもですねこう何らかのきっかけになってもらえばというふうに思います。 えー、ということで、まあ、あのほぼ4か月間でしたけれどもあの、どうもありがとうございました。えー、またど、どこかの機会にです、ね、皆さんにお目にかかれることを願っておりますさあどうもお疲れれ様ででしたこれで終わります。